ままだまだ続くよディズニーチャンネルみんな行こう2023年もディズニーチャンネルから目が離せないどこにも逃げられない人気シリーズの新エピソードはミラキュラス「レディー・バグシャノワール」をはじめミッキーマウス・ファンハウスやスパイディーとすごい仲間たちなど続々登場さらに注目の新番組私オオカミ人間なの 運命に立ち向かう双子のファンタジーまた冒険しに行くスーパーヒーローだハムスターと女の子が世界を救う二人の力を合わせて一人前のヒーロー頭脳と腕力のコンビ女の子と恐竜のヒーローも登場出動だ消防車たちと一緒にみんなを助けるよ ドラマシリーズでは普通にしてヴィランの家族が普通の生活をしたり私に見せて天才少女ドクターも大活躍今年のディズニーチャンネルもお楽しみによしやるぞ1月21日土曜日は「不思議の国アンフィリア」の最新エピソードもやってくる特別放送一体何がスタートは昼1時30分 <笑>まずは、六話連続で、これまでの戦いをおさらいしよう。こんな感動的なシーン見たこと。おいら、食われそうになってる。そして、夕方四時三十分から。侵略は中止してやる。一騎打ちで私に勝てば。三話連続の新エピソードで、いよいよ最終決戦。罠だとしても、立ち向かわなきゃ。なぜ諦めない。この世界も、友情も。合うわ。世界を。 救えるのかまだ終わってない！最終カエル決戦、アンフィビアサダー一月二十一日土曜日昼一時三十分から五時間。カルメンサンディエゴはどこへ消えた？伝説の大怪盗レーディーには武器がいるの。カルメンサンディエゴ。二度と引き返しはできない。カルメンって呼んで？世界中を駆け巡り。 じゃあ始めようか仲間たちと共に先手を打っておきたい悪の組織に立ち向かうやつらが狙いそうな場所はわかるカルメンサンディエゴ新エピソード月曜日から金曜日夜7時30分またまた始まるよディズニーチャンネルまだまだ続くよディズニーチャンネル弱いいななて言わせない 悪者たちの家族が宣言するるこの家族はビランを卒業してやるってえなんと今日から普通の家族にみんな普通にしてろよパワーを使うたびに正体がまれる危険があるんだぞパワーを隠して暮らしていけるのかお利口さんおいで<笑>バレエビューのヴィランたち新エピソード日曜日朝11時30分ディズニーチャンネル ロリコーさん日曜日朝6時はリアルな動物の姿が楽しめる準備はいいディズニーチャンネルアニマルワールドおいのたちを助けようワンちゃんの新しい飼い主を見つける活動に密着どんな子がいいと思う獣医さんに相談したり飼い主さんの募集用に動画を作ろう紹介動画を作ったりあと少し ワンちゃんたちを新しい家族へ届けようもう安心だとっても大切にしてくれるローマンンのワンちゃんレスキュー日曜日朝6時から新エピソードディズニーチャンネル「アニマルワールドで」で出発だディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍素晴らしいスクルージおじさんに預けられたドナルドのおいっ子達これだ あとはは任せて一番悪い子は、うん、最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険それじゃあ行こうか詳しい放送スケジュールは公式サイトで盛り上がるのは「フィニアスとファーブ」で決まりだ はちゃめちゃ発明の毎日ドタバタ対決の毎日毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎるカモ ン, カモンアフィニアスとファーブディズニーチャンネルで放送中詳しくは公式サイトでまたまた始まるよディズニーチャンネル